テーブルツール画面を説明しますアクセスのテーブル画面はメニューやリストや編集画面が合体しています上にあるメニューにはリボンの形でいろいろなコマンドが並んでいますホーム作成 デーーータベースツールなどです。テーブルビューリレーショナルデータベースの中のテーブル一覧ですこの中でダブルクリックするとテーブルが開くというようになっています右下にあるのがデータシートビューですテーブルの中身が表示されますテーブルの 新規作成や、編集もできます。次の資料でテーブルの新規作成を行ってほしいと思いますこれが実際のアクセスの画面ですここにテーブルの一覧がありますダブルクリックでもう開いています 閉じるときはメニューで「閉じる」で閉じました上にメニューがありさまざまコマンドが並んでいるということがわかります以上、えー、アクセスの画面について説明しましたありがとうございます